今日は座ったままで体全体の歪みが取れる簡単ストレッチ一緒にやっていきましょうはいそれでは右手で右の足の裏持っていきましょう膝曲げたまま吐いてふーっと自分の足の裏で自分の手を蹴っていきます膝曲がったままでいいのでおへそ背中にぐっと引き込んで腰と背中も丸くしましょうはい吸って両手で持って脇の下にぐっと膝頭持っていきます繰り返しますよ吐いてふーっと 右の肩の力抜いちゃいますね。はい、吸って引っ張って、この時に骨盤ぐーっと立てましょう。吐いて背中丸くして足は前。はい、吸ってぐーっと脇の下持ってきましょう。はい、そしたらこの足をももの上に置いて膝曲げます。両手で膝抱え込んで骨盤立てて吐いてぐーっと自分のこの 右足を胸の方に持っていきます。で、このね、右のお尻の外がね、気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。長く吐いていきますね。お尻のね、外側しっかり伸ばしていきますよ。はい、そしたら、この足伸ばして、外に置いちゃいますね。膝曲げて、 左手で膝抱え右手カップハンズ、お尻の後ろです。吸って、お尻で床を押して、吐いて、ふーっとねじっていきましょう。お尻で床を押して、頭高くして、吐いて、ねじって、背中に呼吸、背中が膨らむように呼吸していきましょう。こうやってね、背骨を気持ちよくツイスト、ねじることで、 骨の背骨のすぐ横にある副交感神経刺激していきましょう、はい、吸いながらゆっくりと戻っていきますそしたらこの足横に伸ばして斜め前かかとをぐーっと蹴り出して骨盤を立てます両手前に前に動かしておへそがこの手前の足に近づくイメージかかとをぐーっと蹴ってこのね内もも伸びてるのを感じていきましょう うもうちょっとね下に行ける方はもちろん下に行っていいですよでも頭が近づこうとしなくていいですおへそがすでに近づくイメージふかかと蹴って内ももね気持ちよく伸ばしていきましょ う, ふう、はい吸いながらゆっくりと戻ってきます反対いきますね左左ののの手で左の膝も足の裏持って 吐いて、前にぐーっと蹴って、背中は後ろに行きます。膝曲げたままでいいですよ。はい、吸って、骨盤立てて、胸張りましょう。吐いて、ふっと左の肩甲骨の力抜いて。はい、吸って、自分の方に引っ張って、この時骨盤立てます。吐いて、しっかり息吐いて、おへそ引き込みます。吸って、 自分の方に持ってきましょう。はい、そしたら、この足ももに乗っけて、膝曲げて、抱え込めれば抱え込みましょう。はい、吸って、骨盤ぐーっと立てて、胸開いて、この前の足を自分のね、バストトップに近づけていくイメージです。ふ で吐いて、足ね、伸ばしたい方は伸ばしてもいいですが、この腰が丸まらないように骨盤ぐーっと立てていきましょう。ふー左のお尻の外側、気持ちよく伸ばしていきますね。はい、そうしたら、この足、横に、右足の横、で膝曲げて、 膝抱えて、左手カップハンズでお尻の後ろです。指の腹とお尻で床をして、頭高く吐いて、気持ちいいところまでねじりましょう。背骨がね、気持ちよくツイスト、ねじれてるのをイメージしながら背骨の周りをほぐしていきます。お尻で床をして、吐いて気持ちいいところまで、自分のね、体、 感覚が気持ちいいって感じるところそこを探してってあげましょうはい吸いながらゆっくりと戻ってきますそしたら足斜め先に伸ばしてかかとをぐーっと蹴りますね両手前について骨盤を立てます骨盤立てたまま前にちょこちょこっと歩いておへそがこの足に近づくイメージあとは頭の力抜いていきましょう けけちゃう方はねずずずずずるずるずるずるるずるって行けるところまででも腰はね丸めないで腰骨盤立てておへそをこの手前の足この内ももね気持ちよく伸びてるのを感じられれば十分です。はいゆっくりと戻ってきましょう。 いかかがだったでしょうかこの座ったままでできる4つのストレッチこのストレッチをするだけで座ったままでね体全体お尻背骨肩体全体の歪みがスッと取れてきれいな姿勢になってきます。